ですから、草津武闘団、毎晴の皆さんです。それでは、お願いいたします。古江の中国、加賀山余流まで、晴天大聖孫悟空。さあ、皆様と一緒に奇想天外、また不思議へ。痛快な天竺への旅、始まり始まり。 どうせ、この人は全然変な気持ちを教えたら、あそこへ変な気持ちを伝えたら、あそこへ変な顔を。<音楽><音楽>